狭いや怖いよこの道マジかちょっと待っ て, 待っ て, 待っ て, 待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待てよちょっと待ってちょっと待ってえー、落石してんじゃん完全にいや真っ暗真っ暗うわ怖いえ ちょっと早く逃げたいいやー、大変ですね、これいやー、いやーね、もうね、大変なんですよ。 <笑>とりあえずね、これ、今、あのナビで使ってる iPhone7 ね、じゃあなんで今、iPhone7 なのかっていう、ね、ところなんですけどね、まあねちょっとね、スマホに呪われてるっていうね、話と、まあ、皆様も気をつけた方がいいですよっていう話をね、ちょっとさせていただきたいと思うんですけれどもーー、そんなわけでね、今日はね、 ちゃんでございます。久々に乗りました。3週間ぶりぐらいかな。でね。何がね。 スマホに呪われてるかっちゅうと、ですねまずですね最近、私はですねここ2年ぐらい、iPhone10 を使っていたんですね、でそれをです、ね、クロスカブにくっつけて、ですね、まあ、ナビ代わりに使っていて、ですねかなりね活躍してくれたんですけれども、それが、ですねあれね、生活防水なんですよ、プロに持ち込んでもまあ平気なんで、お風呂でもね、こう YouTube 見たりとか、いろいろやってたんですけど、寝ちゃって。 <笑>でね、こうちゃぽんって言ってね、あれ気がつかない風呂の底でね、沈んでたわけですよね<笑>でまあそれでもね、そんなことも何回もあったんだけれど、どうやらですねこう画面がピカピカピカピカなんかフラッシュのように光り、死亡したということでございます。<笑> <笑>その前もね、僕ね、水没でダメにしてるんですよね、iPhone8 とかなんかなんですけどね。壊れた日が、ですねちょうどですね、iPhone12 のですね発売日だったわけです、12にね、買い替えるために、10を、ね、我慢して使ってたんですけど、11に買い替えないで、だけど、当日、発売当日なんて、もちろんね、予約でいっぱいだから、あるわけがないんですよ。 でも、でも必要だし、仕事で、どうしようと思って、まあ、とりあえずもう十字でしょうがないかと思ってね、十一プロにまあ、買い替えるっていうことで、で僕、ソフトバンクなんですけど、連絡してたら、ですね十一プロはもう、容量の小さいやつしかもうありませんよーっていうことで、ですねどうしようっつって、で結局ね、須山って、両半店の名前出しだめだ、<笑> 中古端末販売店でので す, すねすごい程度のいいほぼ新品同様の11プロを見つけたわけですね10万ぐらいするんですよ、SIM フリーのやつ、でそれを買って、SIM 入れ替えて、で使うようになったんですね、まあ一見落着っていうことなったんだったんですよ、携帯的にはね。ね この前、ね、大洗いにキャンプに行ってですねクロスカブにそれをくっつけてですねナビ代わりにして使っていたんですけどもまあ噂には聞いていたですけれどもまさか自分のがそうなると思ってなかったんだけどカメラ機能壊れますあ<笑>あのねあのねカメラの手ブレ機能が壊れるんですよ iPhone11 から12も多分壊れると思いますよ電話は壊れなかったけどねでもあの で写真撮ろうと思ったら、ゆらゆらしてて、インカメラは使えるんですけどね、でも全然ダメで、でもこれはね、どうしようかなと思ったんだけど、中古で端末買ったから、保証も何もなくて、で故障聞いたら、ですね返品、返品になるのかな、返品か返金かみたいな感じになるんですね。返返品か返金されても 携帯なくなっちゃうからと思ってどうしようと思ってねとりあえず修理したわけですねカメラをそれでねまたね1万30004000だっけな1万5000ぐらいかかったんですよねでもまあ仕方ないじゃないですかそれでまあ一件落着に行かないですよねもうナビに ねナビにくっつければ、また壊れるわけだから、音声で聞いてればいいかなと思ったんだけど、まあ、音声だけで聞いてるとね、僕ね、超方向音痴なんですよ、<笑>だからどこ行くかわかんないから、これはどうしようかなと思って、それでね、これなんですよ、iPhone7、7プラスね、これね、実はね、これ使ってたんだけど、タッチパネルが作動しなくなって、そんでね、家にあったんですね。 これ、画面のそのタッチパネルだけ交換したら使えるかなと思って、ですね画面をアップの正規店じゃなくて、ちょっとこう修理してくれるところで、修理してもらったら、まあ見事に使えるようになって、これをナビ代わりにしようということでね、こっから大変なんですよ、こっからが、<笑>もう、もう、すったもんでありすぎだよね。<笑>でねで、結局ね、どういうふうにしたかっていうと、そのまず、google マップをダウンロードしました。 でダウンロードするのに、アップル ID が必要だから、結局、APP ストアにログインしなきゃいけないわけですよねログインしてですね、マップとか、google マップとかですね、それからそういうのもダウンロードして、音楽もダウンロードしてですね、でまあ、ログアウトしましたと。 あじゃあ、これで使えるだろうということでね、えー、なぜ Google マップかっていうとね、Google マップってオフラインで使えるんですよね、オフラインモードっていうのがあって、えー、と事前にですね地図をダウンロードする必要があるんですけども、まあ、w i f i かでですね地図をダウンロードしまして、でここでまあ十分使えるだろうということ で, で、ね。で今日、今日なんですよ、で今日う、えー、実際にそれでですね目的地を設定して、目的地に設定するときは、自分の携帯とデザリングするわけですね。 で、えー、オンラインにして目的地設定してでナビってもらうとで設置したらレザリング切っちゃうわけですねで GPS だけでナビをしてくれるんですけども今日ねちょっと行こうと思ってたところがあるんですけどそしたらね切れちゃうのよ<笑>何これと思いながらですねすげえ道入ってくるのこれ何これ<笑>何これ大丈夫大丈夫なの、うんそれでね結局ね 時ーー何これって思ったら要するに、ね、スクリーンタイムなんですよスクリーンタイムっていうのは要するにある一定の時間が来ると見れなくするような機能なんですね、まあ、子供に例えばこう YouTube やらせすぎないとかまあいろいろそういうのがあると思うんですけどそれがね聞いちゃってるんですよ全部それがね聞いちゃっててでしかもね またねログインしたりなんだりとかしても全然解除できなくてで結局、何回も何回もクリーンタイムパスコードみたいなのを要求されたりとかしてですねいやもう本当と大変だったやっと解除できましたよっていうところでね今日のツーリングが潰れたよっていう<笑>話なんですけどっていうか、ここどこ<笑>あーもうね、えー、踏んだり踏んだりでしたね。 いやーまずねあの iPhone12 にしようと思ってたのに iPhone12 の発売日にね天が壊れるっていうところからね呪いの始まりでしたね<笑>いやー今回いろいろ勉強させていただきましたということでね皆様あの iPhone10 は大丈夫だと思うんだけど10以降、ね、1112をお持ちの方は携帯マウントで危ないよっていう話でございましたはい新しくできたホンダドリーム店にお邪魔します